作業開始から1時間まあちょっとずつ奥に入れておりますまだまだ時間がかかりそうです開始から約2時間経ちました 少しでも開けてきました。アラサー。まあ、日本語では、スワーバーです。 開始約三時間が経ちました。レモンがありました。開始約三時間半が経ちました。 境界線が見えました。ここが後ろの境界線になります。ヘタウスポウダーポーボンという名前らしいです。まあ貴重なパラグアイのフルーツです。 アンバウーエウカリートの木になりますブライルパブラハイツー鳥の巣で す, ですタフイ 鳥のことです。グーラ。鳥のことです。へえ。甘いです。約4時間が経ちました。 今はこんな感じですあともう少しうほとんど見えてきました約5時間が経過しました えー、今六時間半が経過しました。七時間半が経過しました。もうだいぶ綺麗になりました。 今日の作業はこれで終わりですまあこんな感じでなりましたかなり疲れましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします えー、こちらの境界線に柵を作っていきたいと思います。お楽しみに